面とクリーク来ましたライトで挨拶したのどっちキラーはヒルビリーだね宝箱いただきますボロいのか<音声>。ここに置いといて めちゃめちゃイいいライトきたタゲが変わったね機い仲間が助けてくれるかなチェーンソー当てるねー 負傷してる仲間が追われてる。近いけどチェイス中だから助けるよ。来てるね。発電機見に行った黒ロ負傷してる。 クロ療する今は、いいわオッケー。心音が近くなってる。飛んで火にいる。血濡れのスミスだぜ。ちょちょちょちょ、なんで前から来るの飛ばないよ。 ごめん回してるとこ来ちゃったあ乗り越え方 ノーワンチェッカー仕事しました離れてくれるとか優しいあ帰ってきた旅だったありがとうクロ の黒救急キット出てきて来たこれ肉屋で治療が遅いダメだ治療してたんじゃ間に合わない 丘の上のワン監視は厳しいふん、監視はに誰もいないし、これじゃただのスポットライトだー。ごめん、間に合わない。僕のこと助けてくれたのに、ごめんよ。 ケイトも僕のカバーのためについてきてくれてありがとう治療するはクエンジン危ないのにありがとうあケイトそっちか はやっぱり怖いなー。